<笑>はい今日もちょっといい手がかかりそうだとね用意してますこの一番上の白っぽいのが薄焼きピンネギその下にあるこのちょっと分かりにくいかもしれないこの緑のやつ手で持つとはあまり、あ、およくないですけどがほ う, ほうれん草そして手前にあるこの丸がポンデケージですポンデケージはミスターバーズのポンデリングの元となったと言われている商品まあ真偽のほだすらではありませんけど全然なので気になってますね、まあ、気になりますねでは お い, い音してますね。えっとこれ仕方ありませんあんまりおじょくらいですけどいただきます一枚一枚がパリパリもちもちそれが口の中で広がってとっても美味しいねこれチーズもしっかり感じられるしネギもうわ結構くるなこれ特に緑の方がね このポンデ形状は中にチーズが入っているのかなと思っていたんですがそうではなくてパン生地自体にチーズが練り込まれていましたねなのでチーズの味を合わすところなく感じることができてとてもお味しかったですただ中に入っているチーズも感じたかったかなという思いもちょっとありますのでこちらの点数とさせていただきます中から出てくるのも感じたかったと何回も思いっいですねでこちらの 薄焼きもちはもちまあもちといっても小麦粉系系統なんですけど、まあ、その薄焼きのもちという名前の通りしっかりともちもちとした食感が<笑>とっても美味しかったですで焼いてるのでちょっとサクサクもしますしねでこういうふうに薄シンプルなものとほうれん草入りと2種類あるんですけど自分はどういうわけか知りませんがこのほうれん草入りの方がネギの味をより強く感じることができましたね どちらもシンまあ、こちらの方がシンプルなので何かを巻いたりつけたりするときはこちらのほうがいいかもしれませんでもね気の味が強かったらこちらのほうをてほうれん草が入ったのでアクセントになったのかなというわけで通常版のほうをこちらの点数でほうれん草入りをこちらの点数とさせ て, やっていただきますどれんほんとどの商品もとっても美味しかったです